これをこが は, はいどうも六代目ですえー、こういうものを購入しちゃいました照明ですえー 安いやつです。中国製です。ちょっとそこは気に食いませんけど、えー、これですね。私の動画がちょっと暗いということで、少しでも明るくしようということで、買ってみました。えー、それでは、開封してみます。お、お、説明書おお読めねー、これ 読めねえよ<笑>さてさて、中身。こんなんなってまーす。落としそうです。お、これもしかして開くお、開きたいですか開きたすかピクチー。チン開きです。出てきました。照明。えー、これですね。照明の数が多分160個。LED 照明です。さあ。そしたら、乾燥剤入ってました。えー、そして、 これは、これは取れるんだろうな。これを取らんと。これがバッテリーを使うときのやつでしょうね。まあ、ここにバッテリーが付けれるようになってます。えー、とりあえず炭酸電池を6個つけてみたいと思います。えー、では、使う電池は、これ、してますえー、エネロング。エネループの まあ、パクリみたいな、アンカバンみたいな、エネループの充電器で充電できるやつ、えー、ネットで1本178円であります。それでは、つけてみたいと思います。電池むき出し一応カバーはつきましたけど、電池むき出し。一応電池入りました。で、これスイッチはどれだ なんだこのテストってなんだ。とりあえず国け検討分かるね。開けて。お。あ、眩しい。あ、俺。お、超眩しい。超眩しい。で、このテストってなんだろう。テスト、テストってなんだろう。テストというボタンがありますけど、よくわかりません。 まあ、ほっときましょうで、これを、これがこんな感じで、明るさがお、おおおおお お, お、てっかてかです。明るさ調整できます。後ろのボタンで。何回やこ今、一番暗いやつ。で、押しっぱなしにすると一気に明るくなるようです。これが最大。眩しい。これは明るすぎ。 なるほどこういうふうに使います。えー、中国製のライト、えー、160円 LED, 160連 LED の、えー、形式はこれ、えー、YN160YANG デジタル、y、いや YM160 では今度はこれを使って動画を撮影にしてみたいと思います、えー、撮影用にスタンドをつけてみました多分これでいいんだと思いますでは撮影をしてみましょうはいちょっとモニターの上の方のところに置いてみましたどうでしょう見やすいですかね少しはだいぶ明るい ちょっとこっち離してて眩しいよというぐらいですけど、えー、こんな感じです。皆さんも動画撮影の時、照明いかがですかこれは、えー、6000もしなかったと思います。そのぐらいでした。では、6代目でした。